皆さんこんににちははゆっここですす、えー、本日は茨城県に来ておりますこの板子インターチェンジを降りて、えー、ちょっと先の神栖市というところに千人画廊という壁画があるのを皆さんご存知ですか、えー、私もちょっと前にバイク仲間が SNS に上げてるのを見て知ったんですけどこれがねなかなか愛車と一緒に素敵な写真が撮れそうなところなんですよ。 はちょっと風が強いけどゴ ー, ゴーゴーゴー千人柄あ、カミスココんだそーカミス市ってカミスココんっていうご当地ゆるキャラみたいなのがいて何度も言えない目つきをしてるんですよねすごい可愛いんだけどね 結構この辺はこうチェーン店とかが並んでるねお店が結構あるね上栖市の観光協会によると街づくりの一環として氷川浜から鹿島港につながる 全長6キロの海沿いの壁画を全部キャンパスにしてしまおうっていう試みらしくて、えー、しかもその絵も一般公募で、えー、全部神栖市民の人たちが描いた絵なんですって、えー、そのアートの前で撮った写真は、えー、SNS で拡散大歓迎どんどん上げちゃってくださいっていう感じらしいですよ 前の車もカミスココ君のステッカー貼ってるよ。大人気やん 地帯なんだね。この辺は？煙突屋で。 着いたらしいあそうもうこっからずっと6キロ壁画が続くらしいですようわ風車も半端ないねちょっと工事で一部塞がれちゃってるのが残念だけどね 地でほぼ車の通りもないからこうゆっくり走りながらこう好きな絵を選んでいくのが楽しいね誰もいないなカミスココくんじゃんこれカミスココくん撮るよね では、この辺で。フォトタイム。次。これは可愛くないかい。 今回やっぱこういう絵も直感だよねビビッときたものあーライオンさんかーちょっと上から撮りたい。 なかなかかっこいいと思うんだけどいかがよいしょ<笑>もうこれ押して一個一個取ったら っぽいね、これはひまわりいやすごいねひたすらだねはいこういうんか輪っぽいのが好きツル あこれ羽じゃんよしこの辺かなはいこれでどうだあもうちょっとであ の, あの辺が終点かなカッパ取っとく とるよねはーいカっぱ。 こいつで最後かダルマ めめちゃめちゃゃ い, い所だったもうちょっと早く来ればよかったな海沿いのアートっていいね絵になるよねやっぱり。